それでは v スタジオの説明をいたします。まずはじめにスタジオファイルを開き、プロファイルリストを選択いたします。プロファイルリストとは、このように12個のシーンの設定のことを言います。12個のシーンの設定を保存、そして読み込みをすることができます。続いて 3D セットを選択いたします。 このように、プロファイルリストを選択した状態で、様々な 3D セットに変更することができます。それでは続いて、3D セットの編集を行います。3D セットの編集は、スタティックエレメンツで行います。こちらのスタティックエレメンツでは、 3D セットの中の各オブジェクトの位置、傾き、大きさ、そして色の変更、そしてマテリアルの変更を行うことができます。3D セットの中のすべてのコンテンツを見たい場合は、こちらの show favorites をクリックすると show all elements となり、このように 3D セットの中のすべてのオブジェクトを変更することができるようになります。また、このすべての 3D セットの中で、特定の指定したオブジェクトのみを変更したい場合は、こちらの、Show Favorites という項目で変更することができるようになります。Show Favorites に追加したい場合は、 こちらの show all elements より、オブジェクトを選択し、add to favorites こちらをクリックすることで、このように追加されるようになりました。それでは実際に変更してみましょう。 このように、位置、傾き、大きさを変更することができます。戻したい場合は、リセットをクリックします。また、 マテリアルもこのように選択した状態でマテリアルの透明度や色合いそして色の濃さ コントラストの調整。このように X 軸にスライドしたり、Y 軸にスライドしたり、自動で色の変化も加えることができます。こちらも戻したい場合は、 リセットキーを押すことで初期値に戻すことができます。このように左右上下を反転することもできます。